千葉県柏市を拠点に活動している木楽堂と申しますコロナ中、マスクをしながら毎週練習をしております苦しい練習の成果を見ていただきたいと思いますどうか応援よろしくお願いしますはい、えー、会場の皆さんこんにちは、えー、千葉県柏市をやってまいりました木楽堂です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 会場の皆さんにいはいありがとうございます。気楽